ラジオネームうにさんからいただきましたありがとうございますみずはん七 な, なには七 な, なには突然ですがみずはんの新しいヘアスタイルかっこぼぶおさんがめっちゃ好きですイメチェンした理由とかこだわりとかいろいろ語ってくださいお願いしますありがとうございますそうなんですちょっと跳ねてるけど切ったんですよ、まあ、前回から切ってたんですけどこれを切った経緯を話しますとまあ あのマネージャーさんには「このぐらいまで切ります」って LINE したいんですけどちょっと、まあ、いざ美容室に行ったらちょっと美容師さんにそそのかされてしまった<笑>もうちょっと行っちゃいますか」って言われて「あ も, うで も, もうちょっと行っちゃいましょうかね」って「もっと行きますか」って「もうちょっと行こうかな」ってなってたらこんなんにいつの間にかなってて「もマジか」ってなったんですけどちょっとマネージャーさんにちょっと注意されましたけどまあ 大丈夫でしたっていうかその時にねあのちょうど声優グランプリさんが置いてあって声優グランプリさん呼んでたらちょっと今連載させていただいてるので武田愛乃ちゃんが乗ってたんですねで可愛 い, いなと思って見てたら<笑>美容師さんが「声優好きなんですか?」ってめっちゃ言ってきて「ああはい好 き, 好きです」って言ってたら「俺声優オタクなんですよね」って言われてで「えそうなんですか?」って。 でも全然気づいてていいただけなくていやまだまだこんな七2字のページ開いてるのに気づいてもらえないってことはやっぱりまだまだ知名度が足りないなと思いましてもっと皆さんに知っていただけるように私はこれからも頑張っていきたいなと意気込みまして髪の毛を切っていただきました。という感じですかね。では続いて終わりですか 時間ですか？ちょっとごめんなさいね。トークが長引いてしまって、たくさんメールいただいてるので、ちょっと密だけでした。ごめんなさい。でも今度からもっと読むから待っててくださいね。はい、ではたくさんのメッセージありがとう。